皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。10月7日、プレイ時間が1 4000時間を超えていました。1 4000時間ちょうどの絵を撮ろうと思っていましたが、いつの間にか過ぎてました。それにしても1 4000時間です。その間ずっと、ドラクエの音楽に包まれていたわけです。今日は特に、ドラクエの音楽をじっくり聴きたい気分なので、ボリューム設定をいじってました。 それでも、やはり5段階だと、どうしてもしっくりきません。100段階くらい欲しいところです。というわけで、普段やっている日課の様子を垂れ流します。 Hmm. 以上が普段やっている日課の一部です。今日というこの日にドラクエ10があって本当に良かった。そういう救われるような気分で過ごすことができました。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。